でまあ、こうやって計算するとですね、そのじゃあ、計算量がどのぐらい得をするんだというのが、まあ、次の関心事になるわけですけれども、まあ、これは次の定理で知られています。とまあ、今の場合ですと、えー、と今度はその10進の、まあ、N 桁ということにしましたけれども、あの10進の N 桁の整数の乗算の計算量は、実は、えー、と N のログ3乗ですね。 えー、とここでのログはその2を定とするログなんですけれどもうんとえま あ, あの整数の2よりは小さな数なわけですね。であの先ほども指摘しましたようにその従来のまあ我々が普通筆算でやるような素朴な計算法ですとこの計算量というのはオーダーの n の2乗ですから2よりもログ3の方が小さいですのでその分だけ その計算量が得をするというのが、この唐津波の、えっと、アルゴリズムのご利益ということになります。で、そこで、まあ、今日の話題の中心はですね、この唐津波のその上段の計算量を、まあ、どうやって評価するかというところを解説したいと思います。まあ、具体的にはこの証明をやることですね。で、そこで、まあ、証明に入りますけれども、 うんとここではですね、この2の n 乗桁の整数 a と b の, その乗算の計算量を、これをまあ t というあの関数を使ってまあ t の 2n 乗と、2の n 乗というふうに形で表すことにします。で、えー、とただしえと t の1、すなわちうんと1ですから n が0のときですかね。だから、1桁 の, あの で、整数の乗算の回数をまあ 1, つ1というか1つ単位にすると、計算量の単位にするということにします。でそれからあと、えっ、ー、と、ラージエヌ n っていうのをこの2の n-1 乗と、えー、表すことにします。で、そして、まあちょっとややこしいんですけれども、うんと、ここではその、まあ乗算かける数ですね、かける数 a と b っていうのをそれぞれ、えっ、ー、と、まあ、 上位、えー、っと、n えー、上位、ラージエンは2の n は 2n-1 ですから、2, 2の n-1 乗桁ですかね。それと下2の n-1 乗桁に分けて、えー、っとだから、a と b というのはそれぞれ2の n 乗桁の整数ということで話を進めることにするんですけれども、あの、なんでかっていうと、いきなり n 桁で話をするよりかは、その、 えー、と乗算の桁数をこう半分半分に分けていきますからそうするとあらかじめ最初の設定であの与えられた数の桁数がですね2のべき乗にしておけばそういえばあの半分半分に分けてもあのちゃんと余らずにこう桁数を順々に半分に分けていけますのでですので最初に与えられた整数 AB というのは2の N 乗桁ということにしておきますでこの2の N 乗桁の整数 A と B を えー、と上位2の n-1 乗桁と下位2の n-1 乗桁とに分けて表すことにします。まずここが一つのポイントです。で、えー、とこの時にですね、その先ほどから説明、紹介している唐津ばのアイデアに従って、まずこの2の n 乗桁の整数の乗算を、えー、このような形でこう分割するわけですね。で このような形で分割するとこの黄色い枠で囲った部分が2の n-1 乗桁の整数の乗算にまず降りていくことになります。でこの黄色の個数を数えると3個ありましてここでこの2の n 乗 n-1 乗桁の整数の乗算が3回とまず発生するということになりますのでそうしますとこの 2の n-1 乗桁の整数の乗算の計算量というのは、2の n-1 乗か、この桁の計算量は、計算量 t っていう関数で表していましたので、これが t の2の n-1 乗 ×3 という形で表されることになります。あと この計算の中で残った部分はあの整数の加算がこういくつかこう入ってくるわけなんですがここの整数の加算はですね2ののの乗桁の整数の加算となっておりますなぜかというとこの A1B1 とか A0B0 というのは全部2の N マイナス1乗桁の数ですしでその加算の対象になっているのはそれぞれの A1 とか B1 とか A0 とか B0 の積なわけですね。 そうすると、この個々のこの積っていうのは全部2の n 乗桁の数ですので、そうすると、その間に出てくるこの足し算ですね。この足し算っていうのは全部その2の n 乗桁の整数の加算が、で、最終的に表されるということになりまして、それが4回分ということになります。で、その計算量がですね、8×2 の n 乗で抑えられるっていうふうに、こう不等式で書いてるんですが、 まあ、ここは一つのポイントだと思うので、どういうことになっているかっていうのを説明しますと、2の n 乗桁の整数2個の加算を行ったときに、その、各桁、1桁ごとのその加算が何回発生するかっていうのを数えるわけですね。だから例えば、じゃあ10桁の整数プラス10桁の整数っていうのを計算したときに、 1桁の整数同士の加算が何回発生するかっていうのを考えます。そうすると、うんと、まあ、各桁ごとにまず足し算が発生するので、そうすると、まあ、10桁だったら10回足し算が行われるわけですね、各桁ごとに。で、注意指数はそれに加えて、あの繰り上がりの計算が入ってきます。で、それは、えっ、ー、と、各桁1回ずつですので、まあ、 ただし1のくらい除くということで、えっ、ー、とまあ、だから、えっと10、10桁、10桁の整数の加算をやろうと思ったら、そこに出てくる1桁同士の整数の加算の回数っていうのは、まず、その、与えられた数同士の、あの、加算をするのに10回、それから、繰り上がりの計算、加算をするのに9回ということで、まあ、19回なわけですね。 そうすると、厳密には、その桁数の2倍というわけではないんですけれども、まあ、桁数の2倍の、あの、加算の回数で抑えることができるというわけです。で、そうしますと、まあ、ここもですね、同じように、2の n 乗桁の整数の加算が4回ということですから、そうすると、えっ、ー、と、この、その4回の整数の加算の計算量っていうのは、まあ、あの、まあ、8かける この桁数ですね。2の n 乗。で、まあ、上から抑えられると。まあ、正確に等しいわけではないですけども、まあ、ほぼこれで上から抑えるということで、こういう不等式で評価することにしました。えということで、まあ、以上のですね、この考察からですね、2の n 乗桁の、この整数同士の乗算の計算、乗算の計算量というのが、その2の n マイナス1乗 の桁の整数の乗算の計算量の3倍プラス8る2の n 乗で抑えられるということでこの全化式を解いてこの t という関数を求めましょうということにするわけです。ここまでいいでしょうか。で、さらにいきます、説明しますとこの後半の方で説明した2の n 乗桁の整数の加算が あの4回行われるというのをもう少し詳しく内訳を見ていきたいと思います、えー、ここでですねまず整数の加算がどこに出てくるかっていうことなんですけれどもまず最初に着目するのはこの a1-b0 とそれから b0-b1 ですねでこれはうんとまあそれぞれ2の n-1 乗桁の加算が2回行われていることになりましてでえっ、ー、と a1 と マイナス A0 と B0 マイナス B1 とのは別々に異なる桁を計算しておりますけれどもまあこれを合わせて考えれば2の N 乗桁の加算を1回行っていると同じ計算量だということは評価ができますでここでまず2の N 乗桁の加算が1回入るとこれ1回分ですねでそれから次にこの真ん中のこの括弧の中の項のこの2つの黄色でマークしたこの加算の部分は これ2の n 乗桁の加算2回行われていることになります。なぜかというと、このこれらの積ですね、これらの積というのは全部2の n 乗桁ですので、そ こ, こでは2の n 乗桁の加算がここで2回行われることになります。ここまでいいでしょうか。で、最後に行われるのが、この一番外側のですね、この2つ の, あの輪の部分です。で、これ実は、えー、2のと二の えー、n+1 乗桁の範囲内でこう加算をすることになっているんですけれどもただよく見ますとこれあの加算をしているですね数同士のこの大きさの範囲がこんなふうに異なっています。例えばえこの一番最初の項ですね a 1 b 1け1 0の 2n 乗っていうのはえとこれ2のえと n ナス 2の N 乗ですかねここは2の n 乗のところ で, でここよりも大きな桁しか現れませんそれから、えー、と真ん中の桁、えー、ここは10の n 乗ですか、ね、2の、えー、n-1 乗ですかねだから こ, この範囲の桁の数が現れていますで最後 a0b0 っていうのは、えーとまあ、1からですね2の n-1 乗までの桁がこのように現れているということで、えー、と実際はそのこの桁 3つの数の加算を行う場合にはこのオーバーラップしているこの部分とそれからこの部分の桁の加算が行われることになるということでそれぞれですねこのまずこの1番目の数と2番目の数 の, あの重なっている部分の桁数というのは2の n-1 乗桁だけあるんですねそれから2番目の桁とその3 番, 目あの番目の数と3番目の数の重なっている部分の桁数これも2の n-1 乗桁だけあるということで実際にはこの真ん中の数の桁数ですねこの桁数分だけのその加算が行われることになるということになりますでこの桁数というのはちょうど2の n 乗桁ですのでそうするとここの部分で行われている実質的な加算というのはこの2の n 乗桁分の加算が1回行われるというふうに評価することができますいいでしょうか だから、あの、本当は2の2乗、あ2の n プラス1乗分の桁がこう全体で用意されているんだけども、実質的にはあのこの範囲での桁数の加算しか行っていませんと。で、この範囲の桁数はちょうど2の n 乗桁ですから、そう こ, こで行われている、その実質的な加算というのは2の n 乗桁の加算が1回になりますと。そういう評価をしています。で、ということで、あの先ほどのスライドと合わせて1、1枚前のスライドと合わせてですね、 えー、とこの計算をするのに使っている2の n 乗桁の加算が、まあ、4回分のそういう足し算を行っているということになるのでこの計算量が8かける2の n 乗でまあ抑えているということになります。ここまでいいですかで今度はですね以上を使ってこの t の2の n 乗の全化式を解いてですねこの t の関数をの n に関する平式を求めてみようというわけです。そうしますと、えっと、まず最初、は今のまでの考察から、えっと、t の2の n 乗というのが、まあ、t の2の n-1 乗の3倍と、えー、プラス2の n 乗の8倍というふうにこう評価できました。で、これを、この全化式をさらに展開して、今度はこの t の2の n-1 乗を、ここですね、ここをこう展開していくわけですね。で、そうするとここが、 えー、と2の n-2 乗の数の乗算とそれから2の n-1 乗のえと数の加算に分けることができます。でこの展開をどんどんどんどんあの再帰的にえ繰り返していきますとまあ最終的にはえ こ, このスライドの一番下にありますようにえと3の n 乗かける ×t の2の0乗プラスえと 8× かけるえごじゃごじゃごじゃっとこういう式になります。 で、これは実は、これを見ますと、その、ここにありますように、2の、最初、最後ですね、この t の2の0乗というのは t の1なんですが、まあ、t の1は1ということにしておりました。すなわち、えっ、ー、と、ここでは、その最終的にこの t というのは、えっ、ー、と、十神、一桁の整数の加算、あ、乗算か、乗算に帰着されましたので、えー、まあそうなると。それから、えっ、ー、と、ここ残りの部分は、これはですね、 えー、とこの数列の部分は、公比がの3分の2の等比数列の和であることがわかりますので、等比数列の和の計算から、この後ろの項は、16×3 の n 乗マイナス2の n 乗という形で表すことができます。で、まあ、以上の形にします と,、えー、と、t の2の n 乗ですね、この2の n 乗桁の あの数同士の乗算の計算量が3の n 乗プラス1 6る3の n 乗マイナス2の n 乗ということでこれオーダーで評価しますと3の n 乗という項と2の n 乗という項が出てくるんですけれども全金的には3の n 乗の項が勝ちますから大きいですからそうするとラジオですとこの3の n 乗という形で見積もることができます。ここまででいいですか ということで、ここまでで、その2の n 乗桁の、その整数同士の、この唐津ばの方法による計算量、乗算の計算量が、3の n 乗のオーダーでおさ評価できるということが分かりましたので、これをまあ t の n に関する関数に直したわけですね。で、えっ、ー、と、一応このログの定義からですね、この n は2のログ n 乗ですから、 これをその代入するということでしますと最終的にこの t の n というのがオーダーの n のログ3乗ということになりましてログの3というのはここにも書きましたが 1.59 よりも少し小さな実数ですので。 大体いいこれぐらい の, その計算量で計算量の見積もりになるということがわかります。ということで、えっとまあ、あの実際にです、ね、この唐津波の乗算のアルゴリズムをあの 使, う使ってその、まあ、どのぐらい効率的かということなんですけれども、まあ、しばしばこういう あの計算量の評価っていうのは、まあ、理論的に効率的でもその実際にはあのそんなでもないという場合が あ, のあります。で、えー、とた確かにそのあの整数の乗算においても、まあ、やっぱりあの最初桁数があの小さい場合にはあの普通 の, あの伝統的な N2 乗の計算量の乗算の方が、まあ、早い場合が多いんですね。というのは あのやっぱり唐津波のアルゴリズムですとどうしてもプログラムも複雑になりますしいろいろ変数を割り当てたりとかそれからあの加算のコストもあったりしてその桁数が小さい時には、えーとまあ、従来 の, あの乗算のアルゴリズムに計算量であの及ばないんですけれどもだんだんこれが桁数が増えていくとその唐津波の乗算の効果ですねあの効果が出てくることがあの。 だいいいたよく知られていますで、えー、例えば一応聞いた話ですとあのあの Java というプログラミング言語がありますけれども Java のようなプログラミング言語ではその、えー、とビッグイントと呼ばれる多倍調整数を扱うことができるようになっているんですがその多倍調整数のある桁数からよりも大きな桁数の整数演算にはこの唐津バが使われているという えー、ことを聞いたこともあります。えー、ここまでいいでしょうか。